皆さんこんにちは NGO 世界を見つめて今回から進行を務めます。ダイアログフォーピープル代表、そしてフォトジャーナリストの佐藤慶です、えー。第1回、第2回と堀潤さんに MC 進行を務めいただいたんですけれども、えー、堀さんが多忙ということで今回からは、えー、僕、佐藤慶が進行を務めさせていただきます、えー。堀さんの分もこの番組をどんどん盛り上げていけたらなと思いますのでよろしくお願いいたします。えー、そして鎌倉さんには引き続き MC 進行としてご一緒いただきます。よろしくお願いいたします。<笑>はい、佐藤さんよろしくお願 い, いします。 いたします。佐藤さんのやっぱりいろんな世界でのまた日本での経験もいやいやお話伺うのを楽しみにしてますのでどうぞよろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いいたします。まあ第一回第二回と鎌倉さんはこれまでもこの NGO 世界を見つめてでさまざまな NGO の方々とお話をされてきましたが今回で三回目ということです、ねはい、そうですね。はいこの番組は佐藤さんが代表を務める NPO 法人ダイアログフォ ー, ー・ピープル D4P と認定 NPO 法人国際協力 NGO センタージャニックとの共催で毎回日本での NPO や NGO で働いている方々をゲストに招いていろんなお話を伺っている番組です。 はい。ということで、今回から僕もご一緒させていただくことになったんですけれども、はい。やっぱりあの、僕自身が、あのふ、普段であれば海外に取材に行ったりっていうことをしてたんですけど、うん、この一年、なかなかこう、コロナ禍で行けていない中で、おそらく他にもこう、海外にいつもは旅行に行くのにであったり、はい、様々な社会問題に関心を持っていても、うん、なかなかちょっと海外の情報に触れがたいなっていう方がいるかもしれません。ぜひちょっとそういう方にもですね、この世界を見つめてを通して、いろいろな国に関心を持っていただけたらなと思っています。というわけで、この第3話、 三回のゲストはですね、はい、特定非営利活動法人ハンズ代表理事の横田正さんにお越しいただいております。え横田さんよろしくお願いいたします。お願いいたします。こんにちは、あの NP o 法人ハンズの横田です。今日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。本来であればいいあの第一回第二回のように実際にこうスタジオで直接お会いできたらとは思っていたんですけれども、なかなかちょっとまだ状況も落ち着いていない中ですので、今回はオンラインにて失礼いたします。 はい。で、横田さん自身もなかなかちょっとこう、海外に行けなかったりすることが続いてるんじゃないのかなと思いますけれども、今回は前後半、えー、2回に分けまして、前編と後編で、さ、え、ま、ー、様々な活動地のお話を伺っていきたいと思っております。そしてこの前半ではですね、えー、まずはハンズの活動、えー、特定非営利活動法人ハンズさんは一体どのような活動をしているのかということを、えー、横田さんにご説明いただけたらなと思っております。横田さんどうぞよろしくお願いいたします。 は い, い、ありがとうございます。あの、ハンズは、えー、エルス e l s AND d e v e l o p m e という、まあ健康と、まあ開発をする団体ということで、あと、まああの、手と手を取り合ってという意味も込めて、h a ております。2000年に設立し、あの、しましたので、今20年、21年いはい。ミッションは、えー、保健医療の仕組み作りと人作りを通じて、世界の人々が、 自らの健康を守ることができる社会を実現する、こういう世界を作ることを、まあ、目指して活動を行っておりますまたあの、活動理念としては、ですね、えーまあ、特に、まあ、力を入れていること、重視している、まあ、考え方なんですけれども、まあ、現在、現在も大切なんですけれども、現在よりも未来を考えて活動をする、でまあうん、あの目の前の人が治すあの、もちろん、本当に病気であったら治さなきゃいけないんですけれども、 まあ、それよりもです、ね、あの病気を未然に防いでいくということを重視しています。うん、さらに、えー、ともの、まあ、これは例えば保健医療の関係ですと、まあ、施設だとか、まあ、機材ということになるかと思うんですけれども、そういうものももちろん大切ですけれども、私ども、ハンズはそれよりもまあ医療人材ですとか、あるいはコミュニティであで 予,、えー、予防の活動をする人材を育てる、まあ、そういうことを、はい。 にあのよりり力を入れててて活動ししおります、はい、そしてあのハンズは、まあ、あくまで、まあ、日本の NPO としていろいろなあの国で活動しておりますけれども、えー、とあくまで黒子であって主役は現地の人たちであるというふうに考えております、うんうん、そしてあのハンズが、まあ、今活動していてもあのいずれその力はいなくなる。 そ う, そういう時にですね、その活動地の人たちが自らの健康を守ることができるようになっている、そういうことを目指して活動しています。うん現在の主な活動地域と内容を、えー、簡単に説明させていただきます。まあ、現在はあの本部のある日本を含めて4カ国で活動しておりまして、まあ、日本ではあの母子手帳の活動、えー、あとまあパプアニューギニア、あのオーストラリアの北にある島国ですけども、はい、こちらでは 山岳地域のの女性が元気に暮らせる村づくりりというのをしておりますそしてあとの2つはアフリカですけれどもあの東アフリカにあるケニアでは幼児の栄養改善事業そしてあと小学校とコミュニティでのアグロフォレストリー普及事業というのを行っいます、はいえー、と西アフリカにあるシエラレオネでは農村部で育む子どもたちの自立持続可能な栄養改善事業を行っております はい、こちらの活動地の詳細についてはまた番組内でも深掘りさせていただけたらなと思ってますのでよろししくお願いまの先ほど保険医療の仕組み作りと人作りに力を入れているというご説明をしたんですけれどもお話ししたんですけども少し説明をさせていただきますとあのここに、えーまあ、保険医療のです、ねまあ、現場といいますか、えー、政府や地方自治体がありましてその下にまあ病院 それから、またその下にまあ、地域の保健施設診療所があり、そしてさらにコミュニティがあります。それぞれがま あ, あの保健医療の現場になるかと思います。そして、その下に書かれているのがまあ、そういうそこで行われているあの様々な活動とか必要とされているものが書かれています。一番下にあのハンズがサポートしていることというのを書いてあります。あの特にですね。現在はコミュニティでの活動を中心に行っていますので。 そこを読まさせていただきますと地域に保健人材を育てる住民に予防の知識を伝える健康を見守る仕組みを作る、うんまあ、こういう活動をです、ね、現地の人たちが中心になって、うんえー、していくのをハンズがサポートさせていただいております。はい ハンズのあの団体としてのは以上です、はい、あのお話伺っているとなかなかですねあの例えばデベロップメントということもそちらだけをこう過剰に進めてしまうとそのローカルの人々のこう健康であったりこう社会的な状況もしかしたら破壊しかねないという、まあ、そうした側面もあるかなと思うんですけれども、まあ、ハンズさんのお話を伺っていると、まあ、そこの本当にバランスを取りながらかつローカルの人たちがきちんと自分たちで社会を作っていけるように。 そういった関わり方をされているんだな、ということが非常によくわかりました。鎌倉さん、どうですか？そうなんです、私もすごい、あの、それを感じました。まあ、もちろん、緊急的な医療の支援というのは、まあ必要なところはあるかと思います。災害だったりですとか、あの戦争だったりとか、ただ、やっぱりですね、あの横田さんがあの持続可能なという、あのお言葉使われてました。で、まさにその国に。 やはりあのこの活動が残り続けていくのはここにあのミッションとして掲げられているこう仕組み作りまた人作りここがやはりあのすごい大切なのだなと思ってますなので本当はハンズさんは一過性の支援ではなくて本当にこの健康な世界がその国に残り続けるようにそういう願いを持ってされてるんだなということが伝わってきました。ありがとうございます ありがとうございます。ありがとうございます本当にあの活動の詳細一つ一つについてもっと知りたくなってきたという視聴者の方もいらっしゃるのではないのかなと思いますけれども、えここからはその活動地ですね、あの今も参加者の活動地を示していただきましたけれども、え前半ではまずこれからあのケニアの活動についてお伺いしたいと思いますえ。ハンズさんはすでに15年以上ケニアで活動されているということですが、うん、こちらの活動についてもパワーポイントをご用意いただいてますので、そちらを皆様に見て いただきながらご説明よろしくお願いいたしますえっとそれではあのケニアの活動についてご説明させていただきますまずあのケニアの中の活動地なんですけれども、えー、首都のナイロビから、えー、西側にですね西にだいたい車で5、6時間ぐらい、はい、あの行ったところにあるケギ町というところで活動を行っていますケギ町はまあそこにも書いてありますけが人口が90万人ぐらいで面積はまあ東京都と同じぐらい そして産業は、ですね、まあ、今あの、ああののお茶畑が見えてます、ねはい、すごいきれいな緑が広がってますね。すねそうですねあのケニアっていうと、どうしてもサバンナとかラ イ,、はい、ライオンとかキリンってイメージを持つ人が多いんですけども、このケリ町はだいいたまあ高度が2000メートルぐらいありまして、大変涼しい地域で、まあそれでこういうお茶がたくさん取れて、あのいろいろな企業も こ, こ, あのこちらに進出しております。はいただ ただし、あのその下に、まあ、道路とか電力のですね、あの整備がまあ1割程度と、大変そういう面では遅れている地域です。うん、そして、このケリ町の中で、現在ですね、私どもが活動しているのが、そこに書いているシゴエットソインという地域です。はい、シゴエットソインは、ケリ町の中でも大変厳しい状況、条件の中にありまして、まあ、その、えー、と写真でもですね、例えば、 あの水たまりみたいにあるのは、これはまあ道路なんですね、道路が水浸しになっている路 で,、ねうんうん、で、す、ま、か、あ、ここに書いてある、えー、の中では、例えば施設でまあ出産する割合がまあ3割以下だとか、はい、子どもの死亡を経験した母親が1割いる、うん、あるいはトイレがある家庭は 23%、うん、さらに言えばあの人口10万人に対する看護師さん。 まあ、ほとんどが看護師さんなんで、はいまあ、それが39人ということで、これは日本のまあ7分の1以下という規模にります、はい、いやなかなかこう医療がこう脆弱だということに加えて、まあ、交通事情もなんかもこう非常にこう劣圧な環境があるということでいうと、やっぱり簡単な失病なんかで命を落としてしまうという方が多い状況なんでしょうかね、まあ、そうですね、そういうことになります。まあ、そういうういいいこことととを少ししででも改善したいということで 活動を続けております、はい、で先ほどお話しいただいたようにあの私どもケニアで15年ほどもうすでに活動を行ってますでそれはすべてケリ町で活動しているんですけれどもあのその時に時期によってテーマとか場所あるいは対象者というのは変えてきておりますで簡単にご説明をさせていただくと一番最初2005年からは、まあ、安全安心な妊娠出産ということで保健医療施設でのまあ 運営能力を高める。そういう活動をしておりました。しかし、その後にはですね、2008年からですけども、出産後のお母さんのケアですとか、赤ちゃんですね、新生児乳児の栄養改善、そういう活動に進んでいきました。さ、は、ら、い、に、2012年からは、今度は保健医療の施設から遠く離れたところに住んでいるコミュニティの人たちの健康の改善をしたいということで、 まあ、小さく書いてあるんですけど、保健ボランティアという、コミュニティヘルスボランティアというんですけど、そういう人たち、コミュニティでそういう保健の活動をできる人たちを育成していこうと、そういう活動を12年から始めました。その後、ですねそのコミュニティヘルスボランティアと一緒に、コミュニティヘルスボランティアの能力を強化して、あるいはさらに育成を進めるとか、ですねそういう活動を中心に行ってきたんですけれども。 2017年からは、えー、その、えー、保健ボランティアの人たちと一緒に、ですね、えー、現在も行っております、まあ、幼稚園での幼児の栄養改善プロジェクトというのを始めております。まあ、それとともに、ですね2019年から今度下の方にちょっと書いてあるんですけれども、まあ、アグロフォレストリーという、あのまあ いろんなあの多種のですね、苗とか、はいまあ、果樹とか野菜とかそういうの一緒に育ててですね、あの自然環境をまあ守っていこうという活動も、まあ、小学校で、小学生に活動を始めています。はいで。ここからはですね、今あの一番力を入れています幼稚園での幼児の栄養改善の活動について ご説明をさせていただきます。はい。うことですね、いくつか動画も用意してますので、そちらでもご覧になっていただければと思います。はい。この非常にカラフルな写真が何なんだろうと、すごく気になるところですがです、ね。はい。よろしくお願いします。まあ、あのー、ここにも書いてあるんですけども、栄養不良の原因の一つである衛生状態を改善するために、まあ、住民にも3割負担してもらってですね、そして、まあ、貯水タンクとかトイレとか調理場を建設していますで。これは、あの、見えているのは、これは貯水タンクです。うん。 子どもたちにもデザインのもとを書いてもらって、その中から壁画を制作をして、ですね、はい 自, 分にまあ、自分たちもお金を出してるということをプラスして、自分たちの子どもがこうやって絵を描いてるということで、大んなしを持ってもらって、大切にしてもらうのを目指しております。はい、こう何かを一方的にこう与えるとか、そこに置いておくというわけではなくて、みんなでそう改善をしていく、作っていくという、まさにこうハンズの手ですね、手を携えて活動されてるのかなと思います。<笑> 小田さんちょっと質問一ついいですか、はいはい、多分あの、いろんな NGO がですね、やっぱりこう住民、何かプロジェクトをやるときに、住民の方にもちょっとあの負担していただきたいとか、巻き込みたいと思っているとこ多いと思いますが、なかなか難しい。 なかなかできていないという団体も多いと思うんです。ハンズさんはこの3割の負担を住民にこう呼びかけるときにこう気をつけた点ですとか、何かそういうことをお聞かせ願いますかそうですね。あの、まあお、おそらくですね、あの、えー、っと、 いきなり、ああハンズがこの地に来て、お願いしてもなかなか難しいんではないかと思うんですね。やはり、長年いろんな形で、この地域で活動を続けてくることによって、いろんな関係者のですねまあ信頼を得ることができて、そうすると、その人たちからも、ハンズと一緒にこういう活動をしたら、自分たちのためにもなるんだっていうことを、よく理解してもらっているのではないかと思います。 はい、ありがとうございますやはりこう信頼関係というのが、すごい、ね、ー大切なキーワードですね、ありがとうございます続いてはあの給食、幼稚園での給食の導入に関係してですけれども、まずあの調理場の整備、これもあの後ほどあの動画がありますけれども、煙がですねあのその調理場の中に蔓延しないように、またあのあ、なんていうんですかね。えー 効率、良い形の調理場を整備、うんはい、また、あのモデル菜園を作って、ですねそこに野菜を作って、うん、それでまあ給食で栄養はあの取ってもらうで、それをさらにまあ家庭にも普及するようにあの働きかけておりますはい給食時に使うこの野菜とかをその幼稚園自体のその菜園で取っているものがあるということなんですね。そうですね うん、あの当然、ああ幼稚園児がまあ一緒に作るというよりも、その周りの人たちですね。はい、親とか、あるいはコミュニティヘルスボランティアだとか、この幼稚園をいろんな形で支えている職員があの作っていくということになっています。うん、でまた、下にはあのいろいろなあのまああの役所といいますか、そういう人たちと一緒に、幼稚園の教員もそうですけども、一緒に栄養のある給食を開発していくということで、うん、まあ あのー、ここでもちろんあのこの幼稚園でいいものを作るってことも非常に重要なんですけれどもそれをさらにですねあの他の幼稚園にも広げていくことにもつながるのではないかと思ってますはいもうこの真ん中の男性のこの笑顔が素敵ですよね楽しそうですよね楽しそうですね、はい、で最後のスライドなんですけれどもはい幼稚園で幼稚園の先生方の先生方にですねあのー、幼稚園児のまあ幼児の 栄養状態をきちんと把握してもらって、えー、あまり良くないあの幼児がいた場合にはどうするかということを、まあ、学んで、その能力をつけてもらう、うんうん、そういう活動を行っていますあの、はい。具体的な健康診断を行っても定期的に行ってもらって、うんうん、であまり良くない、えー、子どもがいたら、まあ、ヘルスワーカーという、まあ、そういう専門家にちゃんと知らせる、まあ、それとともに保護者にその栄養改善をするための指導ができるように。 なってもらうそういう活動もあります。はい、こちらも後ほどあの動画がありますので、はい。そういう ありがとうございます。こうやってあの写真をお伺いしていると、よりこう現地の方の表情が見えてきて、その生活の細部が気になってきたり、自分たちも行ってみたいなっていう気持ちにさせていただけると思うんですけれども、さらに今回はちょっと動画もご用意いただいているということで、3つ動画をちょっとご覧にいただきながら、また横田さんに解説していただけたらなと思います。これがそのかまどを作っているところなんですね。がついててまましたの 高いところにあのかまどがありますので危険もないですし、熱もですね、普通ですと、あの石をまあ3つぐらい並べてら、そ、はいにお鍋を降いて、あの火を焚くっていうのが普通、一般的だと思うんですけども、うんあ、そうなると熱も逃げていきます。そして中心の人は、まあその、マスターと呼ばれるような専門家なんですけども、うん、それに加えてあの保健ボランティアの人たちがやはりですね、そういう技術を覚えてですね、手伝って、 また違うところでもこういうことを作れるような、そういうトレーニング場でもあ、ります、はい、あこれは先ほどのカラフルな、あ,、ね、あの、現場ですね。はい。さあ先ほどのあの、水のタンクだったんですけど、まあ、これはあの、調理場の外側の壁なんで、はい。あの壁に、まあ、この人はあの、絵の、えー、と専門家、スペシャリストこの人があの子供たちが描いたデザインを、の中から、えー、いいのを選んで、まあ、 きちんとまあなんて綺麗な絵を描いてその上で子供たちの手形をあのペイントしてもらう、はい、こういうあの活動をしてます。うん、ああかわいい。いや楽しいでしょうね。まさにこう<笑>ハンズさんの手そのものだなというような絵ですね。はいあのこちらはまあ幼稚園であの幼稚園の先生がまあ健康診断をしているところですね。はい。でこの赤いえ 僕の方は幼稚園の先生でまあ、隣にいるカラフルな洋服の人、あるいはその隣のあの人、一般の人はスタンクッフです。そのスタッフが幼稚園の先生にその健康診断のやり方とか、あるいは作業方とかですね。そ、はい、いうことをまあ、あの指導と言いますか？あの教えているところです。幼稚園の先生もまあ、幼児もですね。まだあまり慣れていないので、本当にこれでいいのだろうか。みたいな。 ごわごわと言いますか、一つ一つ確かめながらやってるということになります、はい、これもまた、あの子どもたちの栄養管理とかこう、成長の状態とかを見るためにこう、記憶を続けるというような活動なんでしょうかそうです、ね、栄養改善の活動をしてますので、その成果といいますか、それがすぐ分かる、はい、なかなかそうはいかないんですけども、も<笑>栄養状態の悪い子どもといいますか、言っていることはあの、こういう定期的な。 が下がっただ、一人一人の子どもをあの定期的に見るということはなかなか難しい。 僕もあのアフリカの例えばこうザンビアとかタンザイニアの方でこう乳幼児の健康診断などはよくあの病院などで目にすることがあるんですけどなかなかこうベーシックスクールとか小学生ぐらいになるとそういう機会がない子供たちが多かったなという印象があるんですね。ただこうしたことがこう実証化していくことでもしかしたらちょっと医療の目からこぼれ落ちてしまっていたような子供たちの栄養改善にもつながるのかなと思います。 いやこの不安そうな子どもの顔が、<笑><笑>ちょっとまだまだ初めてなのかなと思います、ね。ありがとうございいます<笑>はい、こうやって動画を見させていただきますと、と ま, すまたより一層こう、ケニアの様子が伝わってきますね。えー、そしてハンズさんは、ですねこうケニア以外にも他にも、えー、活動地がありまして、えー、続きましてあの、パプアニューギニアでの活動についても、えー、お伺いいいしたいと思いますまずあのパプアニューギニアは、ですね、まあ、ここに書いてありますように、まあ、日本より少し大きいぐらいのところに。 まあ、900万人ぐらい。日本よりかなりい。はい。そのうち、えー、地方に住んでいる人が 90% 近くいる。うそいうふですそして、あと、言語がですね、800ぐらいありまして。はい。それだけ民族とか部族とかですね、いろんな人があの、いろんな民族、部族があるということになります。はい。あと、主要産業はこちらはの、まあ、工業といいますか、資源がですね、豊富で。うん 一番有名なのが天然ガスです。はいで。パプアニューギニアの中で、あの、私ども活動しているのが、この真ん中にある円歌集というとです。はいで。この地図だけだと、あの、よくわからないんですけれども、あの、まあ、それほど、あの、すごく大きな、あの、島、大陸ということではないんですが、はい。こ集は、険しい、ま、山岳地域で、うん2000メートル級の、まあしあの、地域、 あのこはい。で、あの、私どもが、ええー、このパパニューギアで活動した背景とか理由ですね。あの、一つは、あの、先ほどの県にはもう共通なところがありましたけれども、保険医療のサービスが大変届きにくい、うん。保険医療施設とか保険従事者が大変少なく、また交通手段がですね、あの、ほとんどないというような。はい。徒歩で5時間以上。うん 病気の上に、ね、どこで走るか、ね、ちょっていと難しいですね、はい。そうですね。あのー、まあ、あ こ, こに書いてある通り、あの、まあ、一診療所、あるいは一医療従業者がじ、えー、従事者が担当するあの数も、まあ、日本に比べると、まあ、数倍、あるいは数十倍っていう数なんですけれども、うんうん、まあ、今ここに見てるような、こういう写真のところで、えー、っと、 診療所っていうのは、多分この先の先の先ぐらいにあるようなところに住んでいる人がかなりたくさんいるということですね。もちろんあの診療所の近くに住んでいる人もいるんですけれども、うん、はい遠く5時間とかそのぐらいのところに住んでいる人もかなりたくさんいるということを表しております。はいまあ、こういう点がまあ一つ、背景、理由になっております。もう一つはあの女性に関することなんですけれども。うん 一つ目が、女性を医療サービスから遠ざける、まあ、風習を根付くいり遠いける、はい、あの家庭での出産が実はあの95、95%、つまり 5% しか医療施設で出産してないんですね。はい、まあ、それだけ高い、うん、あの亡くなる赤ちゃんや、あるいは場合によってはお母さんもいるということなんですけど、うん、その理由の一つが、やはり、医療者というのがほとんど男性しかいなくてですね。なるほど。はい。 業者に出産解除をしして欲しくない本人もそうです、うん、家族もしてほしくないというふうに考えることが思ってあります。うんうん、そしてもう一つが、ですね、えー、女性の社会的地位があのパクワニューギニアでああの低くなっている、うん、女性に情報が、まあ、届きにくいということと同時に、まあ、家庭内暴力が 50%、うん、あるいは性的暴力が 30%、比率は 30% 未満。うん あの、非常に、あの、女性が、あの、ま、ある意味では、なんて言うんですかね。えっ、ー、と、ちゃんとした、ま、人、人権というふうに言っていいのかどうかはからないけども、はい、あまり認められてないような、あのー、部分もあると。まあ、それを何とかして、ま、改善していきたい。我々の活動を通して、女性の社会的地位を、はい。というふうに考えております。はい、具体的な活動は、あの、えー、と説明させていただきますけれども、 一つ目が、あの、先ほどのケやアでも、あの、保険ボランティアっていうのが出てきました。はい、まあ同じような、ちょっとな呼び方は違うんですけども、疎堅、あの、村落保険ボランティアというふうに呼んでますけれども、あの、各コミュニティからですね、選びまして、で研修を何週間も行いまして、その後、えー、それぞれのコミュニティに戻って、保険ボランティアとして、それぞれの家庭を訪問したり、そのコミュニティの健 康,、うん、健康を促進したり、まあ、そういう活動をする保険ボランティアは青い、 育成しております。はい。これはやはり、保健業施設が遠いっていうことで、それぞれのコミュニティでこういう活動が必要だというふうに考えています。で、ここにあの、えっ、ー、とですね、あのーえー、保健ボランティアに、まあ、はい。人たちの、まあ、その、ユニフォーム姿と か, とかあ。彼らがその保健ボランティアなんですね。そうですね。で、ここにあの、なんていうか、それぞれ、えっ、ー、と、健康に関して、どうぞ、あのー、 うんはい、みたいな書かれてるんですけれども、でここにはまああの6人、えー、と上の女性を含めて6人のうち、えー、と2名が女性なんですが、うん、この保険ボランティアを選ぶときにですね、半数は女性を選ぶということを決めています。こ、うんうん、のことによって、まあ、例えば先ほど の, あの出産とか母子保険って言いますかね、はい、ということに関しては女性がもう担当する と, いうこと。うで、んまあ、そういうことで女性があの、 診療所に行ったり、こういう相談をしたりですね、することがしやすくなるような、えー、環境を作っていきたいと思います。してはい。はい。日本でも結構問題になりがちな、こう、女性の社会進出であったり、うこう、社会の構造の問題というのを変えていくことで、まあ、根本的な脆弱性みたいなものの解決にもつながるということですね。ありがとうございます。 でもう一つ の, あの大きな活動がですね、モバイルクリニックサービス、移動式診療が改善され機能するというふうにあの書いておりますけど。やはり保健医施設5時間も歩いていかなきゃいけないようなところので、はいあの、こういうサービスはしなければいけないというか、することにはなっているんですね。はい、これはまあ、おそらくあの他の途上国でもよくあることなんですけれども、 そういうふうに、制度はあるけれども、実は機能していないっていうことがとありまして、うんまあ、この地域でもあの、制度はあるんですけれども、実際にはほとんどできておりませんでした、うんのであの。機能させていくっていうことが大きな活動の一つです。まあ、それで、あの実際に、あのまあ、車で、えー、と移動式診療を行うんですけども、それとともに、 あの、右側の小屋みたいのがありますけれども、まあ、シェルターと呼んでますけれども、あの、その移動式診療ができる、そういう場所をですね、それぞれのコミュニティで作ってもらって、はい。すると、まあ、女性が例えば3000人、身とかですね、そういうことでも行きやすくなって、人のよをに診ることができる。あと、ま、子供の健康診断とかは、左のように、まあ、あの外でのですね。<笑>はい。パラソルの下で、はい、行ってますね。 はい。あの、これが、まあ、最後のスライドなんですけども、このパパニューギアの活動は、まあ、女性の真の健康っていうことで、うん、そいうことを目指して活動を行っております、うん。はい。ありがとうございます。ますえパパニューギアの活動の様子を皆様にもご覧いただきました。どうですか、鎌倉さん。このケニアとパパニューギアの活動をご覧になって。 そうですねもうやっぱりこう命の大切さをどうやって守るかということを改めて考えさせられました。やはりこう医療支援と聞くと本当にこう医療を届けるというイメージでしたけども例えばケニアのように、うん、もうあの菜園を作るとかですねんなんかあのかつあの本当にそうやっていろいろアイディアをあの 出しながら、こう、いい形でいろいろな活動肉付けされてるなというのが、はい、印象的でした。うん、まあ、逆に電気もない、大変なところ、まあ、道もね、あの、悪路の中ですね、あの、ないなら作る。うん、で、ないなら行くっていう、そういうなんか、うん、あの、スピリットというか、はい、感じさせていただきました。 私、いですね。いや、いはい、いや本当に、はい、僕なんかはあのこういう現場の写真をこう見させていただくと、すぐにでも飛んでいきたくなってしまいますので、またぜひちょっとコロナ禍が明けたら、ぜひご紹介していただけたらなと思います、はい、私も幼稚園の時の初めて身長を測った、<笑>あの時のドキドキ感、ちょっと思い出しました。<笑>はいというわけで、ですねあっという間にこう前半の時間の終了が迫ってまいりました。もう本当にここれだけのの時間では語り尽くくせないことがたくさんあの 横田さんの中にもあるんじゃないのかなと思いますけれども、ぜひあの興味関心持っていただいた方は、あの、ハンズさんのホームページでも細かいあの、現地の活動の様子などのレポートがありますので、えご覧になっていただけたらなと思います。えということでですね、あの、 次回、後半はですね、もう一つの活動地、シエラレオネ、アフリカ西部のシエラレオネについて、そして現在、世界で猛威を振るっている新型コロナウイルスの影響など、そして、横田さんがなぜこのような業界に目指されたのか、このような業界を目指されたのか、そのパッションを支え続けているものは一体何なのかということをお聞かせ願えたらなと思っています。ということで、後半も鎌倉さん、横田さん、どうぞよろしくお願いいたします。